よいカメラオッケー音声オ、OK、ッケー役者オッケーよいスタートどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督ですはいどうもいっいていていていテい人間用ではなく犬用です相棒ナビがですねよくよくおしっこを漏らすんですよえー、それを放置して約23か月ついに動きますここいつをつをけることによって おしっこが部屋に散らばらない魔法のようなパンツですパンツじゃないおむつです実はですね いきなりこれを買ったわけではなく1800円をドブに捨てるようなものなのでまずはですねキャン d ーでこういう小さいものを買ってみましたサイズがですねトイプードルを見ますと SSS サイズと書かれていますえなぜ M サイズを買ったかというとえ実際につけてみると使えないということが判明しました、まあ、300円出費しましたこれはまあ練習環境としてで今回はこちらの本番ですね粗相に安心もう粗相しすぎ まあ、一番いいのは失業するっていうんですけどもなかなか難しいんですよね、まあ、過去にですね、まあ、いろいろやったんですけどもおしっこをする場所を擬似的に作ると言われてますこちらですねここにおしっこをかけるという体で、まあ、開発されたこういうものが約3000円ぐらいですかねちょっと自分にはナビには難しいようでしたね こちらが、えー、今回の問題の仕事がある時は朝に1回帰ってきてから1回で寝る前に1回外に連れて、えーまあ、散歩かてらおしっこさせていますがそれで も, もらすさらにですね、えー、土曜日曜に関してはまあできる限り行くようにしてるのですが、まあ、編集してたら結構集中しちゃうんですよね。 言って毎回です濡、ね、れティッシュ除菌用を拭く羽目になりますこのやっぱ作業1円の流れやはり匂いもするしも呼ばれる時間もやっぱ無駄なんですよねというわけでそれを解決したいがために買ってきましたまずは着用してみたいと思いますこいつにねはいというわけで開封してみたいと思いますこちらが犬用のおむつですえなんかめっちゃおしゃれ さあ果たして、これなんかかかここれれででいいぞ、これでかいぞさっきの見たやつ見たらサイズかなんかとりあえずつけてみますお腹につけるタイプですこれ、えー、とさっきテープをすごい探したんですけどもこの線がテープ素材なんでこう合わせながらきつきつにするかちょっとを持たせるかによって、えー、つけれるそうですねでこれをこうすればはい まあ、これくらいサイズがあればかなり効果が出るのではないでしょうか、まあ、ちょうどこの服とこれがなんかいい感じで合っているので今後おしっこを拭く必要がなくなるとしばらく様子を見ていきたいと思います頼むぞ頼むぞ頼むぞえとりあえずこれから外出する予定があるので普段はですねペットケージにナビをハウスという形で入れているのですが今回はですねあえて出していきたいと思います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 おなしだったはいというわけでですねおむつ効果なしとりあえず濡れてません、えー、と今後もですね40枚以上あるので、えー、と使っていきたいと思います